はい。えー、では、ここではね、ね、えー、フリッピティ、ね、の使い方、ね、やっていきます。はい。えー、ね、まあ、こうやってこのページ入ってもらうと、ね、いろいろあるんですね。あるんですけれども、はい。じゃあ、今日はこれですね。この、えー、ランダムネームピッカー、ね、これをやっていきます。はい。で、えっ、ー、と、全部のゲームやアクティビティがそうですけれども、まあ、デモ、インストラクション、テンプレートがあります。 ね、デモを見れば、ね、これどういうものなのかな。例えば今日やるやつはこれですね。はい。ね、学生の名前を登録しておいて、ね、こう、ね、こうやって、ま、ね、ルーレットを回して、学生を当てるとか、ね。まあ、これだけじゃなくて、ね、こう、一人ずつこう、ね、ランダムで提示していく。列に並べるというのもありますね。こうやってね。 まあこれね、なんか試験の順番を決めれたりするときにね、もランダムでこう決まりますからね。はい。あとは、これは、え二、ー、人ずつのグループにする。これは三人ずつ、四人ずつ、五人ずつのグループにする。というのもできるし、二チームに分けます。三チームに分けます。四チームに分けます。五チームに分けます。ね。などということができます。ね。あとこう、席順。ね。えー、順なんかも、 決めることができます。ね、こう、これを押したら、ね、あの、ランダムで変わりますね。えー、これ、あの、前5列ありますけど、うちの教室こんなないよと。4人しか座れないよって言ったら、ここで小、少なくしてやって、後ろを増やしてやればね、ね、えー、いくらでもカスタマイズできますね。はい。まあ、このような。あと、あの、なんか欠席している学生がいるときなんかに、ね、これを、 押して、この人来てない、来てない、来てないとかってすると、ね、この中からも、その、あのチェックした学生が、えー、省かれるようになってますね。はい。では、あとこの作り方、ね、はい、見ていきましょう。えっ、ー、と、どうやって読んだはい。あ、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、じゃあ最初の画面に戻った方がいいかな。一回ね。で、まあ、デモでどんな、あね、これはものかを見て、 あと、インストラクションを見ると、ね、ここに全部作り方書いてます。あの、冷静にこれに従っていけば絶対できます。けど、ね、なかなかちょっと面倒ですよね。英語を読んだりするのもね。はい。だから、こうやって動画作ってます。はい、じゃあ行ってみましょう。テンプレート。ね、テンプレートをクリックすると、こうやって Google スプレッドシートコピーを作成しますかというのが出てきます。はい、作成します。すると、 Google スプレッドシートがすぐに立ち上がります。はい。ね。で、ここ、これは、ね、あの、デモで使っている学生ですよね。じゃあ、これを消しますね。で、自分の学生をここに入れます。例えば、学生は普通なんか Excel シートとかでね、あの、多分表があると思うんで、これを、ね、コピー、ね、えー、すれば、 ね。それで終わりです。ね。あと、フォトってありますから、写真を入れたら、写真も一緒に出てくるのかなうん。はい。まあ、とにかくね、ね、えー。自分の学生ここ入れます。ね、えー。入れて、これでもうほぼ終わりです。ファイル。ファイルですね。で、えー、どこだっけ。Web に公開をします。はい。Web に公開を押して、公開。この選択を公開してもよろしいですかはい、よろしいです。はい。 ね。はい。それで、OK。これで、消します。はい。で、その次です。その次、こちょっとこれがある。じゃうん。あれこれは、これね。あの、ここに Get the link here ってなりますね。これを、このタブに移動します。するとここに URL が出ています。で、これを、コピーします。ね。で、これをコピーして、 まあ、それを例えば授業、どっかに保存しておきます。例えば、シークレットウィンドウで見てみましょう、はい。貼り付けました、URL を。いきます。すると、おお、素晴らしい。もう先ほど私が学生入力しましたね。えー、これがもう、これになってるわけですよ。ね。はい、じゃあ次、話す人は、とか言って。ね。はい、じゃあ、木村さんおめでとうございます。ね。みたいな、そんな感じです。 ね、全部この名前は私が入力したものになってます。ねはい、じゃあ試験の順番決めますよ。バッとか言って、はい。じゃあ1番加藤さん2番田中さんみたいな、ねはい。じゃあこの順番で今日試験しますからね。これできます。ねはい、じゃあ、ね、3, つの3人ずつのグループ。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじ ゃ, じゃん、はい。じゃあこれに分かれてください。素晴らしいですね。<笑> はい。まあ、こういうことができるわけです。ね。あと、この辺はよくわかりませんけど、なんだろう。時間測るものとかあるんですね。あ、なんだろう。あ、いいですね。なんか、えー、活動の時間とか測れるのかなはい。まあ、とにかく、ね。はい。できましたよね。うん。こんな簡単にこういうものが作れるわけです。はい。ですから、ね。例えば、あ、じゃちょっと、ね。 えっ、ー、とね、このさっきの URL ね。これを保存しておけばいいわけです。これを、なんだろう。例えば、ね、フォルダー、ね、ブックマックバーとかに入れておけば、いつでもここに呼び出せるわけですね。で、えっと、例えば同じようなクラスが3つあるっていう場合に、これを3つ作ればいいんですね。で、別々に URL が出るから、ここに3つ保存しておいて、 例えば編集して、うん、ね、うん、ね、え、クラスとか、わかんない。ね、やっておくと、はい、じゃあ皆さん、じゃあ順番消えますよ、っつったら、ここ、え、クラスをここクリックしたら、もうすぐに出てくるというわけですね。はい、素晴らしいですね。はい。で、えっと、だいたい全部、わかんない。いくつかしか見てないですけど、ね、この、 フ, フ, フリッピティの作り方、だいたいこんな感じです。ね。スプレッドシートを、おね。なんだろう。ここで編集して、自分のカスタマイズして、で、ここに出てくるリンクを保存しておく。そういうやり方です。はい。えー、役に立てばね。はい、いいかな。幸いです。はい。じゃあ、どうも。じゃここまでです。はい。じゃあ、お疲れ様でした。